視覚の見落としリスクを最小化できる電子サイドミラー、1年以上欲しいと思い続け、ついに導入いたしました。誰よりも注意していても、年に数回はありそう。その危険を否定することはできないのが、視覚の見落とし、適当に設置しただけなので、合流や他車線道路は取ってないですが。 大変頼もしい装備だったので紹介いたします。というかいきなりなのですが、この製品二つほど弱点があってですね、まず取り付けが沼。視界を妨げる場所だと車検に通らないし、私の50プリウスの場合、両面テープを一番貼りたかった場所は吹き出し口、そしてプリウス特有のしぼしぼプラスチック、ここに両面テープが引っつかない。微妙に曲面になってて、スマホホルダーもつかないし、実用性ゴミクソだよな。あと、シガーソケットと、 カメラと、モニターの線を一つに繋ぐのですが、取り回しが面倒ですね。二つ目は画質で、別に高画質というわけではないです。あくまでレインチェンジの際に、四角に車がいるかどうかの、確認にしか使えませんが、まあ十分でしょあと車外に貼り付けるカメラも、車体からはみ出したら車検に通らないから、取り付け場所にも制限がかかるな。斜め下を向けてしまったせいで、駐車時には役立たないどころか、感覚が狂って事故りそうになります。 メリットばかりではないですが、さっき言った通り、年に一回あるかないかの自己リスクも潰したい方は、導入をご検討ください。Amazon に白色しかなかったので、色が選べる公式サイトから買いました。翌日発送で、バイザーもついてきます。意外なほど、品質管理や梱包が、しっかりとしているのがエビアイの特徴だな。86のサイト層とバイクメンテ、忙しすぎてやる時間が取れない。実はこの製品、 車にアケという方が動画で紹介されたのと、全く同じものです。取り付けや、商品紹介動画としての親切さではかなわないので、雑な性格の私が、時間もない中で取り付けたとき、どうなるかのドタバタレポートとしてご覧ください。これは台座貼る用のマジックテープと、ミラーの配線を車体に貼る用の、縦長両面テープだぜ。なかなかの梱包です。画質は中華製品だけど、管理がちゃんとしている。 説明書も比較的シンプルで、日本市場向けに最適化されている印象だ。ここでボトルネックになるのが、レーダー探知機なんですよね。最初はこうおこうかと検討していました。クソ脂肪ダッシュボードに貼り付かなくて苦労しましたが、一旦ここに対比。マジでこのダッシュボード素材クソだわ。安っぽいとはあまり感じないけど、両面テープがくっつかねえんだわクソが。はい、すぐ剥がれて粘着力死亡 ここで私、マジックテープセットみたいなのを買い置いてたことに気づく。これを貼っておけば、設置も自由自在やんけ。ひっつきますね。勝ち申した。これでいけると思ったんですが、ひっつかなくてグダって、撮影以外で適当に設置完了まあ仮り設置だし。いつもなら惰性になりそうだが、今回はマジで仮りだからな。移設予定がある。というか今のレーダー探知機の場所だと、電波を受信できなくて、探知できないんですよね。ただの水温計やんけ。 電源をつないでから画面が映るまで、数秒間のラグがあります。画面の明るさや色調、角度などを微調整可能なので、そこまで困らないでしょう。ただ、あまりにも設置が不細工で、左右で角度も合ってないし、異物感がすごいです。どこに止めてるんだテスラ用のテーブルで、車内ワークしてました。まあなんというか、こういう製品なんかに頼らなくても、まともに注意して運転していれば十分という考えは、 取り付けた後も変わらないですよでも長旅中のほんの一瞬のミスで交通事故も相手が避けた系緯にすいも起こしたくない人生において一度たりともそういう思いがあったので頑固にならずアシスト装備の追加に踏み切りました老害高齢者と変わらんからな運転経験が長くて事故歴はなくてある程度の自信を持っていて注意力にムラがあるという点は頑固にならず否定せず新しい価値観のものも 柔軟に受け入れていきたいですな。今左にチラッと映ってる、ミラー内蔵広角ミラー、あれだけで十分すぎるんだけどな。というわけで概要欄には、Amazon ア, アフィリエイトのリンクを貼らせていただきますが、別に買わなくていいです。でも、私だってこういうの否定派だったけど、障害におけるレーンチェンジの回数や、注意力低下リスクを考えるとねー、バックビューモニターなんかついてると運転が下手になるとか言って、四角の歩行者見落として接触するとか、合流時の右後ろや、 2レーン左からこっちに移ってくる、速い車とか、どうせ邪魔ならボタン1つで切れるし、色々考えると、あって損しないかな。というわけで、ゴールデンウィーク中の、車の安全性向上カスタムに関する小話でした。でも実際この車って、横幅1760ですれ違い余裕だし、斜め後ろも普通に見えるし、バカみたいにでかいわけじゃないから、アシストとかいらないけどな。転ばぬ先の杖、事故らぬ先の補助ミラーですな。朝3時に来て、 3時間くらいぶっ続けで車内ワークしてたので疲れました。気分転換がてら山道走って帰ります。お疲れ様でした。